はいおはようございますラスカルでございます本日はですねデカりの町調布に来ております僕の動画では今日伺うお店さんはねかなり久々にお伺いするんですけれどももうね調布といえばピンとくる方もいるんじゃないでしょうか本日はですね 大食いの YouTuber にも大人気、どころ若松屋さんにお邪魔しようと思っております。本日はですね、チャレンジメニューでございます。ご飯ものを、まあ、お願いしているんですが、それプラスアルファでね、ちょっとお蕎麦なんかも食べていこうかなと思っております。ということで、早速ね、お店着きました。こちら本日お伺いさせていただきます若松屋さんでございます。若松屋さんはね、もちろん蕎麦どころなので、いろいろなこうやって蕎麦屋さんのような一品物多数ございますが、それに加えて、 でですねこんな感じでチャレンジメニューも多数ございますああ本日ですね僕がいただきますのは 4kg あるチャレンジメニューにプラスおそばなのでできるだけですね楽しくおいしくがっつりとねチャレンジ挑戦していきたいと思います<音楽>ということでただいまですね若松屋さんの店内に入ってまいりました久々に来るとこのね ちょっとカメラには映りきってない後ろのサインがだいぶ増えておりますちなみにですねこんな感じでこちらの若松屋さんのデカ盛り完食者の写真がねずらーっとあるんですが、えー、僕がちょっと今こちらにいます懐かしいこの髪型やばいねもう懐かしのサインもう2018年のがございますこういうのね残していただいてるのはありがたいね もうね、僕のサイン見る限り、えー、多分5年ぶりぐらいに来てるんだけれども本日はですね数あるねチャレンジメニューの中からメガカツ丼天丼焼肉のトリプル丼ということで総重量が 4kg でえー、これ名前の通りですねカツ丼天丼焼肉丼と全てがねこう合わさった美味しい丼となっておりますでそれプラスで特大のかき揚げのそばがあるみたいでしてちょっとねどういうものか気になるので注文させていただきました今回のこちらの チャレンジメニューの方がが制限時間が40分失敗の場合でも料金が3000円ということでお得すぎるもうリーズナブルなねチャレンジメニューとなっておりますが本日はですねこちらの絶品若松屋さんの料理をいただいていこうかなと思いますということで本日の料理が到着いたしましたとんでもない こちらのチャレンジメニューに関しましてはご飯ものにお味噌汁これがセットで約総重量 4kg となっておりましてプラスで注文いたしましたこのおそばねこれねちょっとカメラ越しで伝わるかわからないんだけどもうとっても大きいかき揚げでございますそれではですね、えー、本日チャレンジメニューということでもちろん朝から何も食べておりません空腹の状態ですので早速出来たての料理頂 い, いていこうと思いますそれでは 用意スタートということで、いただきます。うまそう、ひとまずこのカツがさ。いや、うん、まそう、とろっとろよ卵。ね、これ見えますかね。うまそう、いただきます。うんうん、ま。この甘辛い味付けに。 しかも煮てるのにちゃんとねカツの衣のサクサク感も残っててうまい、うん、うまううんあまた炭水化物がさ体に染み渡るわちょっと焼肉もいっちゃおう。 甘辛ベースの醤油味付けなんだけれども割り下よりもまあもちろん甘さは抑えめでこの生姜の香りが効いてるのねこれがうまいちょっとレンゲでご飯いっちゃううまい でこうもさこのお蕎麦屋さんのもちろんおそばも美味しいんだけど丼物って美味しいんだろうね、うん、<笑>湯気立つような厚さのこの料理が美味しいわ<笑>熱い<笑>あここうん そしたらこの辺りでこの天丼ゾーンもいっちゃいますか。具材も相当入ってるよ。まあ、エビもね、これ贅沢に三本ぐらい入ってるんで、もう最初からエビいきます。うん、まあ、うん。まあ。 僕も、ね、もう5年ぶりですけどこの美味しさ改めて思い出したわうまちょっとそろそろこれもチャレンジ外ですけどおそばも伸びちゃうんでね さすがそばどころですわうまい<笑>おそばもうまいちなみにね、まあ、ちょっとご説明しましたけどこちらのお味噌汁も約ね1リッターぐらいあるみたいでしてこれもチャレンジメニューの対象メニューとなっておりますこのチャレンジメニューねおしんもつきまして幸合わせのこれしば漬けもね 箸休めにいただきたいと思います今ちなみに制限時間10分超えたあたりぐらいですね量に関しましてはこれご飯ものはもう半分以下にはなってるかな でもこれちょっと急がないとお蕎麦も伸びちゃうんでこの辺りぐらいからしっかりと大食いモード入れますかわ、はい、もう15分過ぎてるのかこの大きいかき揚げも考えたらできればね20分以内にはこの丼は食べきりたいんだけどどうだろうな厳しいかな 20分経ちましたね、えー、具材はほぼ完食して今こんな感じで残りご飯のみって感じですかねうんということで今ですね、えー、僕が注文しましたチャレンジメニューこちらトリプル丼に関しては丼物お味噌汁お漬物と全て完食いたしました えー、ここからはですね僕が完全に勝手に頼みましたスイカの特大のかき揚げそばのみでございますこれ入れちゃいますかでっか器にね収まりきんないサイズ の, このかき揚げですわこのかき揚げすごいね 結構もう5分ぐらい食べ続けてんのかな全然ね普通のかき揚げよりもまだまだでかいぐらい残ってるわ ということで、ただいまです、ね、37分ということで、えー、本日のね、メニュー完食いたしましたが、追加でですね、えー、注文させていただきましたお蕎麦は、スープ飲みきらんかな。ちょっとこれは、チャレンジ台で、今ね、ゆっくり飲もうかなと思います。まぁ、あ、ちょっとね、かき揚げのカスも残っちゃってるしね。 ということで改めて完食いいいたたしましまっぱいちょっとね、えー、調子乗ったね、えー、最後このチャレンジメニューの後のかき揚げてか揚げ物なかなかお腹きました、まあ、僕らはね動画の方では大体チャレンジメニューが多いかと思うんですけれどももちろんですねお客様ひっきりなしに訪れるような大人気店のそばどころということでいろんなね定食メニューだったりもちろん絶品のお蕎麦多数ございますので是非、えー、皆さんもですね こちら、若松屋さんで美味しい料理食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、ぜひね、そちらもお確認いただければと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。<笑>お腹いっぱい。<笑>じゃあね。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回のですね、このエンディング、米変コーナーではなくて、 久しぶりに近況報告をしようかなと思います。いや、というのもですね、えー、本当にちょうどこの動画をね、編集しているタイミングで、えー、僕、家でラーメンを作っておりました、まあ。なんでね、今回ラーメンを作ったかと言いますと、 大食いのねメンバーが我が家に来て僕が作るラーメンを食べてくれるということでもう嬉しくてたまらなくてね全力で2日間かけてスープから麺からすべて作ったんですけれどもちょうどねこの後あと4時間後にはみんな来て、まあ、食べてもらってね感想をいただく形になると思うんですけれどもやっぱりいいねこう僕らの この YouTube ってなかなかね、やっぱこう一店舗でさ、同じ YouTuber が同じ料理を別の角度から撮るだけのコラボって、まあもちろん楽しい。人によってね、その編集して使う場所とかも違うから、もちろんそういったコラボも楽しいんだけれども、ただやっぱりさ、こう他の YouTuber さんみたいに別の企画と別の企画をやるみたいなのってなかなか難しいんですよね。うん。 やっぱその、大食いでコラボで別の動画を撮ろうってなると、結局、二人ともね、倍の量を食って、やっと自分の動画を上げるっていう感じになっちゃうじゃないですか。この一件につき一人上げるみたいになると。だからね、なかなかコラボとかもする機会もなくて、仕事で一緒に会ったりとかする機会がやっぱ少ないんですよ。仲良くても。で、このコロナの時期になってね、その前は結構飲みに行ったりしたんですけれども、 こう仲間内とも、まあ、私生活で会う機会がめっきりと減ってしまったので、いや、こうやってね、食べに来てくれるとか、まあ我が家でね、この後飲むんですけれども、そういった時間、本当に幸せだなと思いますね。で、今回ね、来てくれる大食いのメンバーっていうのが、ドラコくんとゾウくんと、 えー、腹ペコツインズ、これね、4人来てくれるんだけれども、いや、僕もね、えー、普段から、ラーメン屋の店主さんとか、あとは仲いい人とかを呼んでね、えー、自分で自作ラーメンを作って、まあ、飲みながら食べてもらうっていう機会をちょこちょこやってるんだけれども、やっぱりね、こんだけ大食いメンバーが集まると、こう、作る量がめちゃくちゃ増えるわ。うん。 やっぱり自分たちもね、動画を撮影する際に、こういう気持ち、天さんも味わってるのかと、いや、思いましたね。こう、プレッシャーなのよ。足んなかったらどうしようみたいな。うん、なんかその気持ちがわかりました。だから、こう、撮影行く時にね、こう、愛情盛りってものがあるんだなと思います。やっぱ、深刻よりも足んなかったらどうしようと思って、やっぱちょっと気使ってくださってね。 増えることが多々あるんですけれどもまあ、こういう気持ちなのかと、えーまあ、その作り手側のね気持ちも分かりましたいやちょっとこの後ドキドキするんだけれどもねまあせっかく家まで来てもらいますから美味しいと言って帰ってもらえるようにねこの後もちょっと仕込みまだまだ残ってますんで頑張りたいと思います で、こういったね、お話だとか、SNS で発信すると、まあ、ありがたいことにね、その、僕の作ったラーメンを食べてみたいという視聴者様もね、えー、ちらほらとコメントをいただきまして、えー、こう、ラーメン屋さんのね、店主さんからもう、うちで限定でちょっとやってみるみたいな。これが冗談で言ってるのか、本気で言ってもらってるのかわからないんだけれども、まあそういったね、店主さんに、 甘えさせていただけるのであればぜひですねあの僕の作ったラーメンが皆様にもねこう限定メニューにはなっちゃいますけれども、えー、食べていただけるような場が今後できればなと思っておりますのでもしですねそういった営業する場合には来ていただけると嬉しいなと思いますはいということで本日の米変コーナーというか雑談コーナー、えー、終わりたいと思いますまた次の動画でお会いしましょう じゃね